全部俺側に向いてるわはいどうもはいどう も, もう温めちゃってもしかしてはい、うん、はいどうも、うん、水溜りボンドですお願いします、うん、よろしくお願いします、うん、はい毎日動頑張っていきましょう、ね、頑張っていきましょうねカえー、深夜<笑>いやいや深夜多い一時半のカ<笑>えーカ、うん、えー捜索料理カ<笑><笑>ねト、うん、頭おかしい<笑> ハ ー, ゲンダッツハーゲンダッツありますよねまあ、ちょっとバニはなかったんですけど<笑>はいあのハーゲンダッツを天ぷらにします、うん、アイスって天ぷらにできるらしいの、うん、もうそういうのがあるそうだからハーゲンダッツを天ぷらにして、うん、まあなんかホイプクリームをかけたらめっちゃ美味しいんじゃないかってはいはいはいもう、うん、アイスの天ぷらっていうのはあるって、ね、存在するもう揚げアイス揚げアイス の, 揚げアイス の, そのハーゲンダッツのバージ、ね、そうやってる、うん、いっぱいじゃん、うん 天ぷらココに置いて、天ぷらココンを<笑>で、であのー、アイスをこの中に入れます。うん、入れましょう。包むアイスを。うん、上に置きます。うん、でそのれをパンにかぶせます。この時に重要なのがパンからはみ出ない。はみ出ない。<笑>はみ出た瞬間にもそこで失敗がる。もう一個だ、もう一個やれば大丈夫だ、うん。もう一個問題がつけるつ。なんか成功しないみたいな感じあるわ。 すごいお前アイス接着剤として使って初めて見たわちょってこれどうやってやんの<笑>これどうやってやんのいやだ<笑>いやで<笑><笑>なんでお前パンにお前コ麦クつくと思ってんだよ、うん、コロコロどうだんごでんの、ね、や<笑> みたい<笑>なさって言ってそらチーだった<笑>水だった 水, 必要だった水でも今更じゃね今更じゃ ね, じゃねもうアイス溶けてねや<笑>いやアイス溶けないために水溶かれ方ねアイス溶けてるし全然 頭, <笑>頭全然頭誰かいるろ よ, よ<笑><笑>おいい うわ こ, このやつだわ<笑>このやつだわ1 6 0 °<笑>ぐらいい い, いやだってなっ<笑>今かな<笑>今<笑>絶対おいしくないこん俺だから<笑>知らねえんだってあげアイスもうマジでや だ, やだ<笑>これ失敗したくなかった<笑><笑>はいということでね<笑>えっとさっき生地に包んだアイスを少し凍らせました<笑> 10分20分やなでこれをカチカチになってるのまあまあぐらいはいはい、はい、これを天ぷら粉につけます、うん ここういういとですよねこれげげるるややつつだにえ入れてこれ取れここで取れれなないいのマジ意味わわかんこで失敗したらほんと嫌だ。 はい意味わかんない<笑>。<笑>